どうもお疲れ様でございました。 ちょっと空気はねひやりとしておりますけれども昨のは雨で雨でねもう大変でしたが今日はお天気に恵まれまして紅ま、うんえー、祭り最終日ということで4 0 0年以上の歴史を持ちます縁起用時いろいろねふだん非公開のお道具をご用意するところがございました、えー、お疲れさ、えー、ますあおですイベント たくさんご乗車いただいておりますので、普通だけどまあ、ので景色も見づらいかと思いますが、ここのところが見えななってしまいまして、あまり遠くの景色、ご覧いただくことができません。 よく住んでますと右横に小豆島や正面に淡路島右斜め前には時には四国や大斜東京までも確認できるところとなっております眼には姫路被害が広がり人口53万6センチ。お城は残念ながら正面の山の向こう側でございまして6位からもともとねご覧いただくことができません 今は平成の大きな修理工事中で白鷺の城または箱根城の稲名を持ちます素晴らしい外観のお城はすや、えーね、れですっぽりと覆われてしまっております<咳>昨日の新聞にも出ておりましたけれども大、ね、地震の一番上の部分にもっとたくさん窓があったらしくてそのね、窓がなんか発見されたそうです 島の城は1601年から1609年にかけまして大国守備にあたるしましたあの池田輝正という方による築城400年以上がもちろん経っているんですけどもそれでもなおまた新しい発見があったということでね、うん、日本の城郭建築の中では非常に貴重な建築会場となっております。 えー、2015年まで平成の大きな修理工事は続くようですがまた出来上がりましたら素晴らしい、ね、お城をご覧いただけるかと今から、ね、期待でございます。 山えー、お城の周りにはいろいろと見どころも多いんですが今の新宿美術館が改修工事のため休館来年の3月31日までお休みということですのでご了承くださいこの諸舎も左側下山裾には諸舎の里みぎり工芸館という一つの観光的なねスポットがありましてここは今日まで竹久夢市高畠花将とその時代と調子に大ロマン昭和もなって開催中でございます いろいろとシーズンによりまして企画展示特別展なんかも行われておりますのでまたの時間にごお車しみください<タッ>それではまもなく佐渡駅到着ですお出口は進行方向向向かって左側折り紙に少し段差がありますのでご注意ください佐佐さんこのモミジのシーズンが終わりますと今度は初詣のお客様でにぎわいます えー、大晦日から元日にかけましてこのロックウェイはオールナイトで運行をいたしますまた5月のゴールデンウィークの頃には新緑祭りこれの今日しておりますもみじ祭りとはまた違ったところので特別公開だと新緑祭りの時には予定しております結構行事も多い山ですのでまたゆっくりと遊びにいらしてください くれぐれもお忘れ物ございませんようにどうぞお気をつけてこの後もお出かけくださいませ本日はソシャーザンロープウェイのご利用誠にありがとうございました、はい、では降りられました後は左側通行にご協力をお願いいたします あ, あれやなあの先動かしとったっていい うううう…くくっつ壊壊壊れる壊れ、うん、うわ壊れるちゃわーーうわ冗談で手にしたらあかんない すごいそんなことある。 you